情報科学類プログラミングチャレンジ第2回データ構造第4部 UFDS44 ファインみ皆さん、こんにちは。えっと、第2部と第3部のビデオでは STL にあるデータ構造について紹介しました。もちろん、あの、ある問題に対しては、たまに STL のデータ構造じゃなくて、自分で特徴のあるデータ構造を実装することが必要があります。ですので、 このビデオと次のビデオで2つの役に立つデータ構造を紹介したいと思います。このビデオでは UFDS, Union Find Disjoint Set。で、次のビデオでは Segment 3についてお話しします。<咳>では、あの、ある問題、まあ、一部の問題では手で、手作りのデータ構造が必要です。まあ、例えば、えっ、ー、と、 アレイとベクターをなんか拡張するときとか、あとなんか探索するとかインデックス、ソートするときに普通のソートじゃなくてなんか何か特徴があるソートのときとかですね。あとなんかデータの間の関係性を表すデータ構造、例えばグラフとかでデデ実装する必要があります。ではまず UFDS についてお話ししましょう。<咳> UFDS を説明するときに、今週の宿題の一つの問題を紹介します。これはネットワークコネクションですネネ。ネットワークコネクションがコンピュータネットワークを定義して、そのコンピュータネットワークが A のコンピュータがあります。で、入力ではコマンド C と Q が出てきます。コマンド C がコネクション2つのコンピュータの間のコネクションをセットします。 で、Q では2つのコンピューターの間のつながりをテストします。ですので、入力はまずコンピュータの数 N。で、あのコマンドのシークエンス。Cij がコンピュータ i とコンピュータ j をつなぐことです。で、Qij がコンピュータ i とコンピュータ j がつないでるかどうかをテストする。で、この Q に対しては回答が Yes と No ですね。なんか i と j がつないでるなら yes.i と j がつないでない場合は、Not、no. なお、つないでるは直接つないでる意味じゃなくて、まあ、グラフの意味でつないでるってことですね。だから i が b につないで b と j がつないでると i と j がつないでますっていう意味です。で、出力があの yes となるクエリーの数となります。ですね。一つ気にならない、一つ気をつけないといけないのは この問題ですよね。C と Q が両方がなんか テ, スト、えっと、テストデータに来るなので、例えば Q12 で最初に来ると1と2がつないでないから NO。で、次は C12 が1と2をつないでる。で、次 Q12 もまた来ると1と2がつないでることになりますので、まあ、動的なプログラミングなのでそれを気をつけてください。じゃあ、これはどうやってくときんですね。まず単純なやり方を考えましょう。 まあ、近似グラフを作れば、この問題を解くでしょう。ですね。近似グラフが、まあ、次回の授業でもっと詳しく説明しますが、簡単に言うと、n×n の行列。で、行列の初期化は0。で、cij がすると i と j がつないでいるので、あの、nij がと nji が1。ですね。なんか近似行列では、i と j の接続が1にします。 で、クエリ来るときに、あの、まあ、幅より幅優先探索を行って、行います。幅優先探索は結構早いんですよね。だから、なんかこのソローションのコスト、なんかこのプログラミングのコストが、まず、あの、新しいコネクション C がクエリするときにコストが O of h c h ですね。で、Q のコストが、まあ、Q のコストが幅より えっと、センターセせ先ンサークルなので、O of V か、プラス E ですね。で、V が N なので、E が、えっと、まあ、どんどん大きくなっているけど、まあ、最大の場合だと、n な n ですね。だから、まあ、O of N2 乗のコースとなります。まあ、これはなんか結構、まあ、早いので、問題が、N が大きければ大きいほど、もっと早くが欲しいですね。 そうすると、なんか、あと UFDS を使いたいです。UFDS って何かというと、英語の訳が Union Find d i s j r o i t Set。Union が先の C ですね、つながり。で、Find が Query ですね。で、d i s j r o i t ということが最初に全部バラバラっていう意味です。で、これはセット。で、アイディアとしては、セットを保存して、で、そのセットの中には誰と誰がつないでるか。 を、えっと、保ですね。で、UFDS はどうやって動くかというと、それぞれのアイテムが自分の親を覚え出す。ですね。例えば、0の親が1、1の親が3、2の親が3、10の親が3ですね。7の親が5、11の親が5ですね。 だから、二つが、えっ、ー、と、例えば、十と一を一緒かどうかをチェックするために、両方の親を同じかどうかをチェックする。ただし、えっ、ー、と、クエアリーするときに、それで追加するときとクエアリーするときに、キコゾはどんどん、あの、なんか、平にすることですね。で、えっ、ー、と、そうすると、なんか、テストとジョインが両方オーオフチになります。長くすると。ですね。 まあ、ちょっと、あと、動き方を見せると、こんな感じです。ちょっと描いてみましょう。<咳> UFDS が、まず、全部アイテムを書いて、例えば、 で、ここアイテム1と2と3。値は本当に関係ないですので。で、初期状態だと、まあ、みんな自分の親をしてますので、最初はみんな自分の親になります。3が3の親、4が4の親。っていうことですね。クエリーするときに、例えば、クエリー5、6するときに、 5と6の親が違いますので、これはまあノーとなります。で、ジョイン例えば1と2をジョインするときだと、1の2が親が違うと理解して、ジョインが必要ですよね。じゃあ1の親が1、2の親が2。じゃあ1の親が2にします。ですので、1の親を消して、 の親が2にしますで次は例えば Join3 と4が3の親が4にします。で次は Join1 と4、1と3を Join するとまず1の親が2ですね。で3の親が4だ。じゃあ親が違いますので二えっと1の親と4、えっと 3の矢をジョインします。だから、2の矢が4になります。こんな感じになりますですね。えっ、ー、と、4と、2と、1と3になります。で、次は、えっ、ー、と、クエリー。例えば、えっ、ー、と、1と5が一緒かであるか、チェックするときだとね。1の矢が、1の矢が2。 2の矢が4。で、5。5の矢が4。5。なので、1の矢が4で、5の矢が5。こうすると、あの、<咳>違いますので、この、返事が、ただし、これだけ出すると、この木がどんどん深くなるので、あまり早くならないですね。あの、UFDS のコツだと、クエリするときに、 1の矢が4だったんですけど、実際に1の矢が2ですよね。2と4が違うので、このクエリーの後に、1の矢が直接4になります。だから、4、1、2、3。どんどんデータ構造がフラットになりますですね。こんな感じですね。 4、1、2、3、5。4も自分の矢ですね。で、6。で、次がクエリー、2、3するときに、2の矢が4ですね。で、3の矢も4。で、親直接つないでるから、まあ変わらないから、 で、これは親が一緒だから Yes。まあ、UFDS のデータ構造がこのアイディアです。自分でちょっとなんか描いてみて、えっ、ー、と、まあ、理解できるようにしてください。じゃあ、実装をちょっと見てみましょう。実装の UFDS が実はそんなに難しくなくて、これはアレイを使って実装しました。1ページだけです。 <咳>まあまずは P があの親のあれです。で、R が与えのあれです。ですよね。じゃあ、まずは、あの、あ、すいません、R がルートですね。P は自分の親で、R はルートとなります。ですね<咳>あ。サイズってことですね。じゃあ、まずはファインド。 ですファインドが X の親を探します。ですね。で、X の親を探すには、まあ、えっと、X が、えっと、自分の自分の親と同じであれば、まぁ、あ、X の親は X ですね。初期状況、初期状態ですね。X が、えっと、親、えっと、P は、えっと、X の親が X じゃなければ、じゃあ、X の親が X の親の親になり なさいきですよね。だから、X が他のノードに差しているならその、そのノードの親を返す。これだけです。で、次は Join。X と Y を Join するときですね。まず、X の親と Y の親を探します。ですね。X の親と Y の親を探すと、X と Y が違ければ、まあ、どちらが深いかを、あの親へと、とかかります。ですね。X の方が深ければ、 えっ、ー、と、y が x に か,、えー、とかける。y の方が深ければ、x は y にかける。ですね。で、それで終わり。だから、ここで、なんか、あの、ネットワークの課題を解くことができます。じゃあ、あと実は、あの、今週の宿題が、UFDS の問題2つがある。1つはネットワーク。でもう1つは wall。 和はもう少し難しい問題なんですけど、本当に UFDS が理解したかどうかをテストするために、ぜひーを解けてみてください。で、ーの中は、なんか11万までの人数が、えっと、その人数の間にお互いに敵とお互いに友達があります。ですね。ルールとしては、A と B が友達であれば、そして B と C が友達であれば、 それなら A と C が友達です。これはルールです。で、A と B が友達であれば、B と C は敵であれば、A と C が敵です。ですね。で、A と B が敵であって、B と C が敵であれば、A と C が友達です。この3つのルールは必ず終わらないといけない。で、それ以外は、あとネットワークと同じ問題ですよね。クエリーと、なんかセットが、えっと、コネクト、えっと、つながり。で、クエリーがテスト。 だけど、つないでるかつないでないかだけじゃなくて、set friends と set enemies 両方があります。i と j が友達です。i と j が敵です。で、i と j が友達ですかと、i と j が敵ですかとのテストです。<咳>で、知らないだと false ですね。してるだと true ですね。で、あと set friend と set enemy が実行して、もしルール違反であれば、 マイナス1を設置します。で、テストフレンドとテストエネミが出力が嘘であればフォース、e 本当であればトゥ u ーにします。まあ、これはあのネットワークのもう少し難しい版となりますですね。で、なんかいくつかの方法、実装方法がいくつかあります。 まあ、例えばえと UFDS あ、とあと友達のための UFDS と敵のための UFDS とか、あとはえと敵とフレンドのあとチームにしてフラグにするとか、いろいろ な, なんか正解がありますのでまあ考えて実装してみてください。はい。これはえと UFDS の説明が終わりです。 次回のビデオでは、えっとあの、セグメント3を説明します。